すでに包囲されてる突破する援護を要請敵が見えたら撃つ それだけでいい相手は手だれそう簡単に出てこない方位を狭めてきた時がチャンスそこを狙う。 突破以外にない敵の狙いは行為と捕獲一点突破なら逃走可能一番手薄な場所を探すもう少し待ってありがとうその気持ちは嬉しいでも私これは私の役割 一緒に逃げてくれる店長のためにも必ず成功させるどんな追っ手からも逃げ切る店長と一緒にあの人たちが追ってきてる猶予はない早く逃げないと 人たちは私たちを熟知している見つかればだからその前に突破する詳細はその後 こっち一番手薄い振り返らずに走ってあの工事に飛び込んで一度追っ手を巻く。 私たちは裏切り者。逃げ出した。もう戦いたくない。